こんにちは、ードです。今日はですね、フリーランスになるための勉強の方法についてお話ししていきます。実際、フリーランスになりたいっていう人が結構いるんですけども、この3つの勉強方法についてお話ししていこうと思います。僕自身が昔フリーランスになりたいなと思って、仕事やりたいなと思っててで、すごく勉強しようと思いました。ただ、何していいかわからないとか、どんな勉強したらフリーランスになれるのかっていうのをすごく疑問に思っていたんで、それを今日は僕の実体験をまとめながらもお話ししていこうと思います。で、実際にどんな勉強できるのか、フリーランスになりたい人がこれを勉強したらいいだとか、あとは新卒で大事になる前にフリーランスとして独立したいなと思っている方だとか、今 現在会社勤めをしてて仕事をしていながらもフリーランスになってみたいとか副業でやってみたいっていう方がどういうふうに勉強したらいいかっていう部分勉強の部分をお話ししていきます実際に僕自身が勉強して20万円稼ぎながら結果を出したっていう実績があるってそれを元にお話ししていこうと思いますで今日はパートを3つに分けてお話ししていきます僕の YouTube チャンネルではこうした勉強方法であったりフリーランスのやり方あとは旅をしながらフリーランスするっていうような旅と仕事の両立する方法についてお話ししてますよかったら動画の登録もよろしくお願いしますあいいねもよろしくお願いします フリーランスになるるためのの勉強の方法ですすが僕は3つあると思ってますポイントは何かっていうと1つ目が自分を知ること2つ目が自分のモデルを見つけること3つ目が毎日一歩ずつ進歩することですこの3つを今日のお話では進めていこうと思います まず一つ目になることは自分がやりたいことを知ることです。これどういうことかっていうと、例えば新卒で会社員勤めをするときに自己分析っていうことをしたと思います。で、自己分析って何かっていうと、自分自身がどういう人間でどういった特徴があって、どういった要味があって、どういった強みがあるのかっていうのを自分を知るっていうふうな取り組みをしたと思います。それと同じようにフリーランスになる前って何をしたらいいかだとか、何が稼げるかだとか、何をして自分自身に個人事業主になりたいかっていうのを明確にしないといけません。そのために自己分析をするっていうのがポイントになります。 僕も自己分析をしてどういったフリーランスどういった強みを生かせるかっていうのを分析してきました例えば僕がやったことはブログを書いたことなんですけども一つフリーランスになる前にブログをずっと書いてましたこれ何かっていうと自分自身を整理しながら自分を発信して自分に共感してくれる方を増やしていくっていう取り組みですその中でいかに読んでもらえるかいかにすると読者さんが増えるのかだとかをすごく分析しましたその中で自分が持てる強み例えば英語の勉強方法だったりだとかミニマリストになる過程を書いたりだとかあとはすごく旅が好きだったんで旅をする方法だとかをきれいにまとめてブログにアップしました そういった形で自分が何ができるのか何をしたいのかどうい う, うにフにーランスになりたいのかっていうのを分析することがポイントになります。 で自分が自己分析をした中で自分自身がやりたいことっていうのを言葉で発せれるように明確にして言葉で発するっていうのがポイントになってて自分がやりたいこと何なんですかっていうふうに聞かれた時にそれを周りの人に伝えられるぐらい自分の中で落とし込んでいってなんとなくぼやっとあるわけですよこういったブログを書きたいなとかこういった風に旅したいなとかっていうのはあると思うんですけどもそれを明確にこれこれこういうことで192カ国ある中で僕は世界一周をしながら世界一周の旅を発信していきたいんですだとかっていうふうにやりたいことが明確になるくらいこと 言葉で表せるくらい自分自身の中で落とし込む自己分析っていうのが必要になりますで、おすすめどういう風にじゃあ自己分析をするべきかっていう話なんですけども僕がお勧めしたのはマインドマップを作ることですマインドマップって何かって 真ん中に円を描いて、そこに当てはまるような類似のポイントをどんどんどんどんまとめていく手法になります。絵で描いていくようなイラストを描くような感覚で描いていくとていうのがポイント。例えば僕自身が強ミだったりだとか。を描くときに例えば強み。何でもかんでも泥臭く続けることができたりだとか。あとは対人が得意だとか。あとは旅すごい。好きな旅の情報を持っているだとか、映画の勉強方法を伝えることができる。ブログを持っている。ツイッターやってる。youtube やってるだとかっていう風に色々と発生させていって。じゃあ、その youtube をどういう風に発信してどういう風になりたいのか？っていうのをまとめていく。 に発生させる例えで言うと こ, この女性にマインドマップやってもらった時のマインドマップを載せてるんですけども実際どういう風にやってるかっていうとその女性がやりたいこと強みだとかプリーランスなりたい個人事業主になるために自分自身が持ってるスキルだとか経験っていうのをあっと書いてもらいましたその中で突筆できることだとかやっぱり希少性っていうのが大事になってて希少性って何かっていうと例えば英語が話せるっていうのを強みにした場合英語が話せる人って5万といる 例えば、英語とスペイン語とフランス語を喋りますと言いうと、3つ掛け合わせるスキルっていうのはすごく希少になってきて、4つ、日本語を合わせて4つなんですけど、4つの言語を喋れる人ってなかなか、まあ、いるっちゃいるんですけど、いないといえばいないっていう部分でいくと希少性になってきて、それが自分の強みになってきて、それと同じように掛け算をして自分のスキルをまとめていくっていうのがポイントになります。僕で言うと、 ブログを持ってる、ツイッターを持ってる、YouTube だとかっていう風に発信の部分で色々と掛け合わせることもできましたし、あとはその事業をブログっていう風に広告事業、Web の広告事業として会社を立ち上げていたりだとか、会社を立ち上げてシェアハウスの事業に参加したりだとか、モデル事業だとかっていうのに参加したりだとか、サイト制作やったり、物販として見たりのアイテムを販売したりだとかっていう風に色々な事業に重ねて掛け算をして希少性っていうのを作ってる段階です。そういった部分でいくと色々な能力を掛け合わせるっていうのが今の時代 でそういった部分でも自己分析っていうのがポイントなのかなという風に思います1つ目は自分がやりたいことが何なのかどういう風うにやっていきたいのかっていうのを明確にすることが1つ目のポイントになってますで2つ目 二つ目何が必要かっていうと、勉強方法なんですけども、これをやっておくべきっていうのがあります。何かっていうと、自分自身をモデルとするような相手を見つける。自分がやりたいこと、こういうふうにやりたいこと、こういうふうにやってるっていうモデル、実際にやってる人を探すことです。何でもいいんですよ。本だったりだとか、YouTube、ウェブサイト、ブログだとかでもいいんで、関連性のあるワードを使って検索をしたりだとか、本屋さんに行って本のカテゴリーを見たりだとか、YouTube で上がってる動画を探してみるだとか、自分がやりたいなと思っていることを先にやってる人っていうのは必ずいると思います。そういった方を見つけていくっていうのがポイントです。見つけて っってて何をすべきかっていうと実際この人がどういう風に生活をしているのかどういう風に発信しているのかどういう風に有名になっているのかっていうのを徹底的に分析することです。 徹底的に分析するってていい。う勉強してくださいこれすごく大事で例えば「宗派離」っていう言葉が日本でも昔からあるように最初に師匠からの教えを守って守りながらも抜け出していくってい う, うパターンと一緒で自分のやりたいことっていうのを最終的に宗派の離話すところでやるっていうのがあるんでそれと同じように自分がやりたいことっていうのをすごく分析をして実際にやって真似をしてそこから派生させていくっていうのがポイントかなっていう。自分自身で見つけて模倣を見つけてやっていくっていうのがポイントかな つつ目の勉強方法は模倣を見つけることですモデルとなる人を見つけて徹底的に分析してくださいそして何をしてるのかどういうふうにやってるのかっていうのを徹底的に紐解いて自分自身がどういうふうにそれを実現させるのかっていうのを計画を立てるっていうのがポイント 二つ目のポイントは模倣することビジネスモデルだとか自分がやりたいことを先にやってる人を見つけるということでした三つ目じゃあ三つ目何をすべきかっていうと毎日一歩ずつ成長させることですこれすごく大事で継続させるっていうのが一番大事になってきますどういう風にやるかっていうと一番初めに自己分析をしました自分自身がやりたいことを明確にして言葉で話せるようにすること二つ目が自分自身がやりたいことを先にやってる人を探せるとそれを徹底的に模倣して真似をしてそこから自分自身のオリジナリティを作っていく というところになるんですけども実際3つ目は毎日一歩ずつ進化するっていう話になりますこれ何かっていう実際やろうと思っても全然行動できないんです僕も YouTube やろうやろうと思いながらもうずーっとできませんでした YouTube が流行る動画コンテンツが流行るって皆さんが分かってることスマホがこれだけ発展してスマホで動画を見る時代にもかかわらずなかなか手が出せなかったっていうのがありますそれと同じように 99% の人は行動しないんですよで残りの 1% の人は何をするか 行動します自分がやりたいこと自分がやるべきこと何なのかっていうのをしっかりと分析をして実際に行動することこれが一番難しくて一番誰もやらないこと逆に言うと 1% の人間が成功して 99% の人が失敗する何が違うかっていうと行動してるかしてないかなんで行動するために毎日一歩ずつでも進むっていうことが大事かなと思ってますでどういうふうにやるかって 昨日の自分を今日の自分が超える昨日あった自分にプラスして何かする1時間でも多く自分がやりたいこと自分が成長できることに時間を費やすっていうのがポイントになります昨日の自分を今日の自分が超えるこれを基準にして一歩ずつ進んでいくとようやくマネしたいと思ってきた人に一歩ずつ近づいてくれてそのステップアップっていうのがいかに大事かっていうのが僕がずっと常々思ってるところです実際その一歩ずつ進んでいった先に自分がやりたいことのゴールが見えてくるのか やっぱり成功してる人の共通点って何かっていうと 100% 一発で成功してる人っていないんですよ。とりなりに努力をして挫折をしてでなおかつ批判もされつつどんどんどんどん自分の道を進んでいった先に今のゴールがある。 そこが一瞬に飛び越えられたハードルではなくて何年ももしかしたら何十年もかかって実際に成功者っていう風に見れてる部分があると思うんでそういった泥臭い努力っていうのをやっぱり落をしないっていうのがポイントなのかなっていう風に思ってますでもやっぱり難しいわけですよね実際やってみるとああいったこうだとか批判されるわけですよね例えば学校で YouTube を始めた学生さんたちがお前 YouTube やってんのかみたいな形で批判されるのと同じようにやっぱり色々と批判されるわけですよ僕自身も YouTube 始めて最初アンチの人のコメントがすごかったですお前なんか 変変なななここととととやってんんかかか全然おもんないからチャンネル変えるわとか言われたこともあるんですよそういったこともあるんですけども僕は一人でも多くの人に報道してもらって実際にフリーランスになってもらって活躍してもらいたいだとか僕も会社員の時に今の日本の社会疑問を持っていたというか自分自身はこのままでいいのかっていう不安だとか疑問だとか思ってました、ね、その中でも就職をして上司に痛い目を見せられてパワハラだとかもあ時代がありました、ね、そういった中でも個人事業主として仕事ができるっていう選択肢の幅を広げてほしいっていう意味で僕は YouTube をずっとやってます今後もこういった形 で社会不適合僕社会不適合だと思ってるんですけどもそういった形でブログで生計立てたりだとかあとは物販やったりだとかモデル事業だとかシェアハウスの事業だとかこれからゲストハウスの事業とかも始めようと思ってるんですけどもいろいろな事業展開をして個人事業として自営業として仕事ができるっていう方法を僕のチャンネルでお伝えしていくんでよかったらチャンネル登録コメントよろしくお願いしますまた次回ですねいろいろと別のこともやっていくんでよかったら見ていってくださいもし質問があればコメントお待ちしてますコメント欄よかったら見ていってください 今日はですね、フリーランスになるための勉強方法を3つお話ししていきました。1つ目、自分自身を知ること、自己分析をして自分自身でやりたいことを明確にすること。2つ目、自分がやりたいと思っていることのモデルを見つけること、モデルを徹底分析して何が違うのか、どういうふうにやったのかっていうのを徹底的に分析してください。3つ目は、しっかり毎日一歩ずつでやることです。これです。やっぱり楽ができない。無効してもなかなか成功にたどり着かない。継続していくっていうところがポイントになります。今日のお話は3つの勉強方法でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。